のまず1日目のお昼ごは、うんそうめんでーすーーーーい。ということで原 TV のキッペと大助です今日は木の樹液を飲んでいきたいと思いまーす。 えーはい、ソラメンを、を出いははい、今日はお泊まり会ですねはーいみんなから今日は会費が1000円だったのでじ<笑>じゃじゃん 4, 円ここにみんなの4人分の4000円があるので。 これを使って今夜のお楽しみお泊り会が楽しくなるものを買いに行きます。イエーイ！イエーイイエーイみんな、はいはいはい。どこに買いに行くんやった、うん？格安の伝統、d ンキー e y p a r t です が, すが、その前にちょっとサプライズな感じで、うん、行きたい場所があるので、そこをカンタとキッペに発表してもらいたいと思います。 せーの昆虫食自動販売機はい<笑>ここここにどどあれどこにあるや ワガタフラねえ何が出るかなはてなるよ。 え, えあ、高めた よ, めたよあ、これ知ってる y o u t u b 見たことあるあごめんなさいセミあ、地球グミもあるよなんで何だ、地球グミ え, え、これセミ食べたい俺セミがいいセミセ ミ, ミ, ミ, ミ食べたいえ、セミ食べたくよねセミセミ食べた い,、ね、べたいどんくらい入ってるんだろうね分からん分からん分からんじゃあ一応予算三千円できたで三つ食べようか飲み物一つと食べ物二つにするいマジセミは食べる絶対 あまココーーララ買っ、ねうんうん、関西うなぎコーラ見せて。 若干茶色があるココーラうなぎコーララ<笑>はい、うなぎコーラはいじゃあ次、はい、はどんぐらい入っとるんだ う, るで味が違うらし い, あいいよ い, いよ、見見せせて、大助見せてて<笑>、はい、セセミミ、すごいいビに入ってるね最後これ これあ、あここれれ何何がが出出いいねるるかななてゲンゴロ う, めたらもうからンっててど、ね、じゃあ次ドンキ行きましょうか。 食べたいの。はい。あ、でもゲンロン、ゲームのさんいっぱい。てワンハム家族、毎週金曜日配信中。はい、みんな、今日は何を買ってきましたか。もう、ぜんごと。セミと。えー、っと、同じです。そうね。そ<笑>うね、う な, ぎうなぎコーラね。食べていきます。氷、う、一、ん、つです。二<笑>つです。ちょっと、うなぎコーラから。二つです。今度二つ。二つ、えーね。うなぎコーラでーす。 デンゴロウなの虫系は甲殻類なのでエビやカニとしっかり生き物なのでエビ、うんうんうん、やカニアレルギーの人は、はいえー、食べるのをよしてくださいって書いてありますコットドリーのアレルギーがある人は食べない食べれないんだなはい、OK、れそれうなぎコーロをみんなに注いでいきます、うん、こいつ電池電気で汗やめないのねうん じゃあ、カンタからじゃあいくわあこれをもう一しねえ一一の方ややのやいいいや<笑>ねお<笑>いは。 コーラう、まあ、ちょっとなんか変だねいいや、やややコココココココーーーーーーーララ、ラララララよじゃ完杯早く飲んんでみようかかかますかいやいやーうなぎコーラやるうなれこが違う。か え、これ、うなぎって入っとるの、なんか、なんか入ってんの。うな ぎ, なぎエキスが入っとる。う な, なんかが違う。何やろうかなって。コーラじゃない。コーラ強い、何。コーラ、杖。サイダーみたいな感じだよ。コーラで読みます。炭酸少なくね。いや、多いよ。うん、コーラ。ゃないけど、なんかガンガン入ってみたい。なるほど。うまい。うんうんうんうん、コーラ、ちゃコーラ。うん、だけど、なんか違う。まあ、けど、うまいよ。普通にうまい。 セミちゃん。 生ゴミ系とかさかさ、ね い, い, い, い, えー、いや、なんね、はい、ゲンゴロウがマジで見た目やばい。えー 食べていいですか。<笑>食べていいですか。じゃあ、お、大助からいく。いただきます。一応。ちょ い, い, よいただきます。うん、サクサクさくいっとる。どうあ、大助意外といけとる。跳、う、ね、ん、とんのッ。きっぺんどっち食べたの、セミ食べたの。うって言っとる。うんうん ほんとあかかかっっっと待待ててこれぐちゃいかないいいななやちちょじじゃゃつにいに無い セミを食べまーす。頑張れお願いします。はいはいはいはい。一応ね一応。頑張れ。無理やろ無理やろ。理や<笑><笑>どっち系？まずいやろ。なんか食べたことあるやつなん、ね。え？な<笑>もうみんよりも年齢だからだいぶ経験値違うから。うん 匂いいがやばいエ<笑>カトも食いようよ食ったよ僕<笑>匂いからやややばばい<笑> い, い, い, い無理しして食べい無理して<笑>ゃあるる最最最後後後にににこのね、味ね味くくそそもうこれ。 早くもも、ね、もう行くでうう行ででであっ、っっっこここ食食べべやや一緒にとととてててててたえー、ゲンゴロなんん見た目がねいやもねいい<笑>、ね、いよちちちち向向ゃカメラの方れょ待ミ同じセミと同じシャ<笑> うやっセミとまった今誰、ね、が食べたことがある 俺聞きたんやけどセい<笑> これ食べたことある匂いやし、嗅いだことの匂いね。あれやわ。んポポが、体は洗ってないんですよ、あ匂い。え、やだ<笑>ちょっと、ちょっと、ちょっと、顔に見せてください。じゃあ、ちょっとね。ポポや。うぅん。ポポや。匂いだけでもやばいね。ポポだけやし。これ何でもやらずに、他の方確かにポポ、ポポを洗ってない時の匂いに近いけども、こっちの方がく、く、臭い。こっちの方があの、何倍も臭い。 なでめちゃくちゃ臭いこんなポポなんて可愛いもんこれのでもこの味の味この味が口の中にすると思ったらちょっと食べれんなで、ね、しかもポポにあげようああでもちょっとこれセミ行くしかないねセミ行けるセミ丸でいったセミ焼けばこれ一口でいくべきもちろんで も, でもあれ無理して食べ方ほうがいい、ね、そうやないやでもねこれはねやっぱワンハムのワンハム家族のお母さんとして私は食べるべきやと思うんでやばい あー暑 熱, 熱いわち。ちょっと待って、ね。吐きだくなった吐きや。うん。俺入る。まず言語ロは通たけるわ。じゃあセミ行こうかな。ダ、う、メ、ん。じゃまずまずちょっと食べてみたら。ちっちゃい方行くわ。ちっちゃいやつ。一番ちっちゃいん。セミはね。俺は勇敢なテスなんだ。一番無理だめなんだ。怖い。マジめちゃこ怖い。どうしよう。 ぐ<笑>っちゃんもやったけどセミでーすどこからともなくゲンゴロの匂いがくるうちょっとこれ遊び半分でやるやつじゃないね、うんうん、ガチンコすぎて<笑><笑>ガチンコすぎてもう私は、うん、これで改めてホモサピ先輩のすごさをうめえな よし、どこがまずいんかな頭が苦いんかなあっおなかたまるんグッチャ頭やろ頭が苦いあとさあの、尻尾の辺さ、はい、あんまなにわが入ってないぐらいって感じだじゃあちょっとおなかだけ食べようかない や, 全部食べて<笑>いやいやいやいやいや い, い, わもういやや、でもちょっと頑張るわじゃよっしゃよいいわよっしゃ じゃ あ, あの視聴者さんとキッペ平とグッチャが見守ってくれる中、ここでひょっこり話してます。いきたいと思います、マヒキのいちごみ、どれ口の中にまず入れて、噛むのがまず怖い、あの多分30代で一番の思い出になると思います、<笑>セミです、人生初めてのセミ、食べたいと思います、ブラックペッパー味を信じます、いただきます。 こわマジこわ、ちょっと生き肉はな ん, なんか喉にある、まあ、羽みたいなのだこわっくわうんいくようんと、うんうん、音はいいうんあ、んんんうん え,、うん、えあれうん意外と美味しい もうポテモンがおる来た来た来たやろう後味やばいやろうあれって言われ最後にねこれちょっと味わったらねお水くださ、はいお水はない あ, あれあの、お水あれねあなんか飲み物くださ、はいこれはねこれ以上味わったらねあっ危ない早くお水あ、はい 入れととるんんんやないんかかっった、ね、あげるっ、はい、マジ個買った食べやんーーちょっとロープ組でお口直しーー、うんうん、ま, だなんか、うん、まこちらはゲンゴロウです。 そしてあとサイズがねマジで小さいやつでも私の親指ぐらいで大きいやつだと、ね、そうやねもうめちゃくちゃでかいねで、ね、次セミちゃんはいセミちゃん、うん、ちょっと食べた後なんですけどまあ私の人差し指の第二関節の半分ぐらいっていう感じかな、うん、はい今日はこの2種類食べました、うんうん、野生のセミ以外食べるようにしようかな、うん、<笑>はいといとうわけで、うんうん 今回は初めての昆虫自動販売機でえっ、ー、と、うん、セミとゲンゴロウを食べてみましたは、うん、ミは食べたはは美味いいよねは、うん、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういじ。あいは、うんね、みみいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいは お口直しが必要な感じでした私たちはでケンゴロの方は、うん、大助だけ食べたね口に入れたね匂、うん、いと同じ味んセミのうん体も大丈夫だよ頭のうん味がする、うん、あ, あとセミよりマジ臭いそうやねであの、うん、私も匂い嗅いだんですけど匂、うん、いだけでマジでアウト。ヤバいトにやばい<笑> そうあの五郎さんには申し訳ないんですけど私たちにはちょっと手に負えないのであのポポにね<笑>ポポに食べてもらいたいと思いますでもまあ一つの経験としていい経験できたよねどう あの今日さ自動販売機のポンチュ食べてみたけどさこれからさ捕まえてさセミ食べたいと思ううん、思うあ、自分並みに調理して販売機とは違うやんうんうんあの販売機はね、うん、なんかエビの味がしんかったやんってこか、うん、確かにサ、うん、崎さんはエビの味がするって言っとったやんやもんね、うん、今度は自分たちでセミを捕まえて、うん、まあ一人一匹ずつでねあの食べれないと可哀想やから一匹ずつ捕まえていつか食べ比べが この夏休み中にできるといいと思います。じゃあ、それでは皆さん、いつもご視聴くださりありがとうございます。うん、ありがとうございまし た, ました。これおいしいよ。これからもまたこの子たちと。 楽しいこととかいろんなことに挑戦していきたいと思うので面白いって思ったり興味を持っていただけた方はグッドボタンンとチャンネル登録よろししくお願いしま す, お願いしますそれではまた次の「ワンハム家族で」でバイバーイこのチャンネルでは我が家の日常や子どもたちとの自然体験の様子などをアップしています。 子供が好きな方やちょっとのんびりくすっと笑いたい方に楽しんでいただければ幸いですもし動画を見て興味を持ってくださったり面白いと思っていただけましたら是非高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいですまた質問や感想などコメントも気軽にいただけるととっても嬉しいです今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれではまた。 次の動画でバイバーイ最後までご視聴ありがとうございました